皆さん、こんばんは。本日も Google 社員による Webmaster Office Hour の時間となりました。本日お届けするのは、私、アンナと、えー、私、金谷の、いつも通り、この二人で、えーはい、会社していこうかなと思います。はい、どうぞ、よろしくお願いします。では、まずは、えー、あれお、何やら不穏、ね、こんな、こっちの画面の話です<笑>あの。皆さんには見えてないと思います。<笑> はい、はい。まずは Google からのお願いです。えー、本オフィスアワーでは、ハッシュタグ WebmasterOffice Hour を使用しております。なので、音声が聞こえない、映像が見えない、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらのハッシュタグ WebmasterOffice Hour をつけて、SNS に投稿してください。はい。今日ちょっとあのですね、いつもと違う部屋でお届けしてますので、ぜひですね、あの、音声がちょっと不安ですね。はい。何かあれば、ぜひ教えてください。 どうぞよろしく願 し, よろしくお願いしますでは続いて、本日はスペシャルということですが、なんと、なんとだだんはい本日はですね、ウェブマスターヘルプフォーラムのプロダクトエキスパートの皆さんと一緒にお届けしようと思います。というわけで、プロダクトエキスパートの皆さんです。どうもよろしくお願いします。いますいます<笑>というわけでですね。はい なんとなくちょっとこうバラエティー形式みたいになってますけど<笑>まああの進行はちょっといつも通り普通にやろうと思っております。はい。はい、ではじゃあちょっと座らせていただいて、て大丈夫ですぶん、ねはい、よいしょ、こんな感じで。こんな感じです。ちょっと角度がさっきと違うの。そうですね、もうちょっとさっき使す。こうかな。うん。はい、じゃあこんな感じでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ早速ですね。早速ですね。 一、えー、つ目の質問に移りましょう。今日ちょっと余計なあれがないので早いですね。<笑>余計なあれと<笑>は。い、いや。それ何かは最後まで言わないですけど。はい、はい。あ、そうだ。そうだ。重要なメッセージを一つだけそあのお伝えしようかなと思ったことが、すみません、一つだけありまして、あののウェブマスターオフィスアワーのハッシュタグを見られている方は、すでに あのご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、あのですねちょっとあの本当にあの 個, 人あの個別のメッセージになりますけれども、の Google の検索の、まあ、打ち消し線をやめてくださいという感じのアカウントを運営されている方に、ちょっとお願いがあるんですけれども、まああの、お願いとしては、そのハッシュタグをつけて、そのお願いをするのをちょっとやめていただけないかなと思います。<笑> というののもやっぱりこのオフィスアワーを見ている方にとってはまあ毎回毎回、またあのまあそんなに1日何回もされてないかもしれないですけれどもそうしたあのまあ実際、オフィスアワーの内容を見るときに別の何て言うんですかね内容がで入ってくると見にくいですとかそういった声も少しあの入ってきていますのでぜひ、そちらをあのそうした情報を発信されること自体はすごく。 全然問題ないんですけれども、そのハッシュタグをつけて、あの、されるのはちょっと避けていただきいけないかなと思っております。で、そのハッシュタグをつけることで、僕らが、ならやろうかですとか、あの、まあ、こうなったら仕方ないよね、みたいな形で、何か対応を特別にするっていうことはありませんので、まあ、やめていただけると嬉しいなと思います。で正直、あの、この件に関しましては、以前もお伝えしたんですけれども、まあ、 あのまあ、この件に限らず、すべての件に関しては、僕ら、まああ の, の方で、例えば実際にどうする、どうしないっていうことをお約束することもなく、できないんですけれども、す、ま、べ、あ、ての件をあの、まあ、エスカレートしているわけではないですけれども、やっぱり重要だなと思った件については、まあ、内部でいろいろ対応したりですとか、エスカレートしたりしております。で今回の件に関しても、まあ、担当者、必要なあの方にはまあ伝えたり、 しておりますとでそれが最終的に変更がされるかされないかということを今ここでお伝えすることもできないですし何かお約束することはできないんですけれども少なくともこのハッシュタグをつけてあのされることで僕らが何か変わるかというと変わらないのでただ単に w e b m a s t さ r を見る方にとって見づらくなってしまうわけですので是非そこを避けていただけると嬉しいなと思います。 いいう感じではい、ただ、そういった声を上げていただければすごく嬉しいなと思いますし、まあそういった声をあの僕らがあの、僕は一通りいろいろな声を見ているつもりですので、ただそれを必ずしも取り上げるわけではないというのをご理解いただけると嬉しいなと思います。というわけでよろしくお願いいたします。よろししくお願いいたしますというわけで、ちょっと質問に入っていきたいと思います。はい、では、最初の質問に移りましょう。えー、レイジーロードの実装のヒントに関するご質問です。 ページスピードインサイツの改善できる項目、オフスクリーン画像の遅延読み込みについて質問です。Learn More を読んでもよく理解できなかったのですが、レイジーロードを、えー、レイジーロード、えー、JQuery やエコードと j s のようなライブラリを使用すれば良いでしょうか使用可能ならクローラーが認知できるようにする注意点などありましたら教えてくださいとのことです。こちらいかがでしょうかこちらはですねあの、スピード関連のことということでは、 あアンナさんの。あ、私か<笑>、はい、あそうですね、そうですね。そうですね。まあ、こういった形で、まあ、サードパーティー製 の, あのツール、いくつかあると思います。なので、えー、そちらをあのご利用いただくっていうのも、まあ、一つの手ですし、CMS ですね、なんかを使っている方々は、まあ、プラグイン等とあるんじゃないかなと思うので、まあ、そちらを使っていただくっていうのも、まあ、一つの手かなと思います。 ただですね、まあそういった場合に、あの、サードパーティー製の、あの、ライブラリー結構、あの、ファイルサイズなど大きくなってきているので、まあ、サイトのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性もあるかなと思います。でですね、そのあたり、あの、気にされる方でしたら、まあぜひ、あの、そうですね、インターセクションオブザーバーとか使っていただいて、まあ自前で実装されるっていうのも、まあ一つの手かなと思います。えそうですね。 いいかかがでしょうかはいはい、ありがとうございます<笑>あと最後ですね使用可能ならクローラーが認識できるようにする注意点などありましたら教えてくださいということで、まあ、そうですねあの通常のレイジーロードをされるとあの、まあ、もちろん実装の、ねまあ、方向にもよるんですけれども、まあ、検索との相性に若干問題が発生する場合もあるということで、まあ、あのポイントとしては、まあ、ノースクリプトタグでその画像を まあ、囲っておくまたは、えー、構造化データを、まあ、設定して、えー、と画像について設定していただくことで、まあ、その Google のクローラーに対してきちんと画像の存在を伝えることができるきちんとインデックスをさせるように指示を送ることができるということですのでそこをまあやっていただけるといいかなと思います。はい、というわけでありがとうございますありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。 ワ、えードプレスのレイジーロード導入を検討していますの件に関するご質問です。現在、ワードプレスにてサイト運営しており、画像対応しているため、レイジーロードの実装を考えております。私個人での実装は技術的に無理があるので、プラグインにて対応する予定ですが、まだ画像がしっかりとインデックスされるような検索エンジンフレンドリーなものは確認できませんでした。ここで質問なのですが、検索エンジンフレンドリーでないレイジーロードを実装しつつ、 画像サイトマップを送信している場合でも画像のインデックスに支障が出るのでしょうかとのことですこちらいかがでしょうか<笑>そうですねこちらまあ、基本的にはまあこの検索エンジンフレンドリーではないというのが実際どういうものを指しているかっていうのはちょっとわからないですけれどもおそらくですねそういったものを使って まああのー、そうですね、まあやっぱりちょっと実装方法によるかなと思いますので、まああの A です、B ですみたいにお答えするのちょっと難しいかなと思うんですけれども、まあ先ほどお伝えしたとりのスクリプトタグで書こうですとか、まあ構造化データを送るですとか、そういったところをやっていただけるといいかなと思います。はい、でまあちょっと レ, レイジーロード関連の質問が2つ続いたので、ちょっとあのここでまあプロダクトエキスパートの皆さんにですねなんかレイジーロード まあこのご質問に対するコメントでも多いですし、レイジーロードの実装なんかで皆さんが、例えばこういったこうあのー、工夫をされたことがあるとか、こんなことがあったことがあるとか、何かそういったエピソードなどがあるとぜひお聞きしたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか最初にチを切っていただくのは、<笑>あれ<笑><笑>さっきまで皆さん。さっきまでの。私のは言わない方<笑> じゃあ実装したことはある方ってと。こうん、<笑>じゃあ、そこの、そこの、<笑>そこの、<笑><笑>このあの、グ<笑>ラインさん気になるのは、そのスクリプトタグで画像を囲むときに。<笑>あ、音声拾ってますかね。拾えてます。なんか画像を一つ一つのスクリプトタグを設置するのか、ソースの上の方に。 画像をまとめて書いて、コスプリットとかで、によって、ジのされ方とか、違いにその気持ちをそういうことを気をつけながら、エナリン結果かながらとか、やっていただくのがいいのかな と, 思いますあといます。ありがとうございます。音声的に皆さん、置いて、置いてますかね大丈夫ですか本当ですかね私もまだ出てこないです。なるほど。まあ、何か。 あのちょっと後ろの方の声が小さいみたいなことがあれば、ですね後ろの方があの2割増しぐらいでちょっと<笑>、さっきちょっと発声練習してたんで大丈夫だと思います。<笑>じゃあ、意外となんか皆さんあの、思ったより緊張<笑>、偏<笑>ってません僕がちょっと緊張感高めたって話もあるんですけど、じゃあ、気を取り直して次の質問あ次のご質問に移りましょうか。はい、はい えー、続いて、一般的ではないダウンロードが繰り返し出る件に関するご質問です。えー、サーチコンソールのプロパティに赤いアラートマークが付き、プロパティの健全性の問題をクリックすると、不正のソフトウェアが検出されたかどうかチェックの項目に黄色いマークがついており、詳細には致命的なマルウェアが検出されましたと表示されていました。セキュリティの問題レポートを開くと、一般的ではないダウンロード、 と表示されておりましたが、確認しましても思い当たる対象がありません。念のため、サイトステータスの確認で対象のプロパティをチェックしましたが、問題のある対象はありませんでした。こちらのアラートの識別はどのような理由で付与されるのでしょうか。上記の確認をした旨をコメントに記入して再審査を 送信すると解消されたケースもありますし時間経過によって再審査を送信しなくても解除されているような挙動も生じています何より明確な理由が指摘されないにもかかわらず非常に不安をあら煽る ア, アラート内容であるため問題ないと思いつつも不安になりますこのアラートが識別される理由について明らかにしていただけないでしょうか毎回不安になり社内のセキュリティ部門に問い合わせを行ったり大量のあるプロ 大量にあるプロパティ URL、すべてのサイトステータスの確認チェックを行ったりと、大変な工数がかかっています。それでも明確な理由はわからないままですし、識別解除される挙動も謎のままですとのことです。こちらいかがでしょうかはい、そうですね。こちらに関しましては、まあ、実際、フォーラムなんかでもよく質問にいただいたりしているのかなと思うんですけれども、 あのちょっと次のスライドに行っていただいて、ですね、はい、こちらまあおそらくご覧いただいているかなと思うんですけれども、ヘルプページがありまして、ヘルプ記事のマルウェアやのぞ望ましくないソフトウェアというヘルプ記事がありまして、こちらの一番下の方にですねこの一般的にダウンロードされていないファイルであるとの警告という項目があります。こちらはぜひご一読いただければと思うんですけれども、基本的には、Google のまあセーフブラウジングのまあ機能のまあ一部と申しますか、 このセーフブラウジングで何か認識されていないファイルであると、まあ、認識された場合に、まあ、Chrome がでダウンロードしようとしていることを、されようとしていることを認識した場合に表示される、まあ、警告ですので、まあ、おそらくですねそのサイト上にサイト内に何らかのファイルが置かれて、そのファイルが まあ政府ブラウジングではまだ認識したことのない、まあこのファイルが安全であるかどうか確認できていないファイルがだということでアラートが表示されているというものですので、そうですね、こちらですね、ま あ, あの現状、これ以上のものでもこれ以下のものでもないと申しますが、ですので、の Google の方でそれをまあかんえーとチェックして問題ないとなった場合には自動的にその解除されますし、 まあ、また、まああの、そうですね、再審査、こちらのヘルプにもありますし、ご質問にも書かれてましたけど、いらっしゃいましたけど、まあ、再審査リクエストを送っていただくことで解除することも、されることもあります。で、まあ、ちょっとわかりにくいど、実際にどのファイルが対象だったかわかりにくいみたいな話ではたくさんいただいていますので、僕らと、僕も一応、この政府ブラウジングの担当者には伝えてはおりますので、まあ、また、あの、 いつかまた何か改善される可能性はあると思いますので ま, あまた何か表示された場合には実際その期間の間に何か新しくアップロードされたファイルはないかどうかとかですとかそういったものを確認していただけるといいかなと思いますはいありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょう、えー、CGM を利用した方が有利かどうかに関するご質問です とある CGM で作成されたアフィリエイトサイトがその CGM のドメインパワーというだけですぐに上位に来るのはおかしいと思います。一生懸命サイトを作ってもドメインパワーが強いだけの Web サービスに抜かれてしまうとコンテンツ改善しても順位を抜けませんとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちら、このとある CGM というのは実際に、まあ、具体的な CGM をいただいてはいたんですけれども。<笑> まあ、ちょっとぼかしさせていただきましたでまあ正直ですね僕 の, あのいろいろ見ていた中ではその CGM が特別何か強いかっていうとちょっとそういったあの感覚はなかったので、まあ、具体的にどういったクエリーで例えばこういったよいサイトよりもこのサイトの方が上に来ているみたいなことをいくつか実例なんかいただけると嬉しいなと思いました。 で実際でもちょっとあの、この辺ですね、ちょっとあの、質問が、あの CGM があのぼかしてあるので、なんかコメントしにくいかもしれないですけれども、実際こういった、なんていうんですかね、感覚っていうのは、なんか皆さんは、このプロダクトエキスパートの皆さんは、お持ちかなと思いますので、ちょっとこの辺のご質問について、皆どなたかご意見が、コメントある方なんかいらっしゃれば。気にせよ。<笑>話してたんですけど、 まあ、気のせいじゃないのかなっていうのは思います。うん、なるほど、はい。そのドメインがドメインのパワーで特別使用になってるっていうのは、うん、なるほど。いかがでしょうか質問の中になんか早いなんか素早くランキングされるみたいなことを言ってたのが気になっていて、それで言うとあの CGM によってはそのなんか順位がどうこうではなくて、それ以前のインデックシングのところでしっかりなんか気を使ってるから、その分ちゃんと Google 認識されるのも早いし、結果的に電波もしやすいみたいなところが、 なんかもう評価には関わらないけど、間接的には関わってくるみたいなことはあるのかもしれない で, す、ね、あでも確かにそうですよね、やっぱりあのそういったまあ信頼の、まあ、ここの CGM は信頼あるかどうかってちょっと置いといたとしても、やっぱりそういった CGM を使うメリットの一つというのは、やっぱりそういったあの個人であのメンテナンスであったり、運用しきれないような部分がきちんとカバ、うんあのまあ、作られて。 いたりするっていうのは絶対あると思いますのでそういう意味では確かにそういった CGM を使うことのあのメリットっていうのはある可能性はありますねすぐにっていう気にま味、あ、は一生懸命作られてるっていうことが書かれていたんですけどその、まあ、もちろんあのご自身としては一生懸命作られてるかもしれないんですがそれがじゃ あ, ま あ, あの他に、まあ、他の方からのレベルから見て、まあ、きちんと自分は誰よりも超越したあの技術で作っているっていうんであれば まあ、もっとあのなんか問題はあるかもしれないですけど、もしそうでない場合は、今後もその、頑張って作られて、知識を蓄えられて、作られることで、よりそこは改善していくんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。まあでも実際、そうですね。まあ、あの、ぜひですね、まあ、今の、あのー、そうですよね。やっぱり一生懸命サイトを作っても確かにその通りで、実際にじゃあそのサイトが、 あの第三者が見たときにどうかっていうようなやっぱりユーザーテストであったり、まあ、そんなユーザーテストっていうほど大げさなものでなくても、例えば知り合いの方にちょっと見せてもらって、アドバイス、あのまあ、競合、まあ、意識されているようなサイトと比べてまあどうかみたいなところは少しあのアドバイス、まあ、参考までに聞いてみるっていうのもありかもしれないですね。はい、まあ、何か大丈夫です はいありがとうございます。<笑>ありがとうございます僕が思っている皆さん、ちょっと静かな感じで<笑>じゃあ、はい。では続いてのご質問に移りましょう、はいえー。意図せぬ検索結果のスニペットに関するご質問です。ブログ運営をしています。検索エンジンで表示させるためにデスクリプションを設定していますが、時々こちらが意図していないテキストが表示されてしまいます。調べてみると、OG コロン。 ディスクリプションもしくは記事冒頭の数十文字を読み込んで表示しているようです。最近の Google 検索の仕様変更などの記事は見当たらず偶然こんなことになっているのかなと思っています。大きく影響するような設定漏れではありませんがいくつかの記事で同ケースがありましたので質問してみることにしました。 運営サイドで指定したディスクリプションを表示させるための改善点があればご指摘くださいとのことです。こちらいかかがででしょうかそうそすねこちらに関しましては、まああのそもそもこの検索結果のスニペットがどのように生成されているかというのはヘルプ記事でありますのでそちらをぜひご覧いただければと思うんですけど、こちらですね検索結果に効果的なタイトルとスニペットを作成するというヘルプ記事がありまして、まあすごく ざっくり話してしまいますと、スニペットは基本的にはまああのページコンテンツが自動的にまあ生成されますと。ですので、しかもあのクエリーに応じて、必ずこのページだとこのスニペットが出るのではなくて、そのクエリーに応じたスニペットが自動的にまあ生成されるというのがまずあの基本ですと。ただ、やっぱりディ ス, スクリプションできちんと設定されているものが優先的ああすいませんえっと優先的ではなくて、そちらの方がより内容が正確に 伝えられると判断した場合にはそちらが使われるという感じですのでま あ, あのそのような仕組みになっていますのでその本文の中から何か自動的に生成されたテキストがスニペットに表示されているというのはすごく何の問題もないことですのでもしそちらがあの何か問題がある場合でしたら例えばディスクリプションの中のテキストを少し見直していただくですとかしていただくとすごくいいかなと思います。 もういいですかどう ぞ, ああ、ねどうぞあ。頑張ってデスクリプション、メタデスクリプションを設定して も, もスニンペットに使われないケースの方がむしろ多いんじゃないかなって僕自身も感じてるんですけども。で、それを考えて、えー、と Google がいいスニンペットを作ってくれるんだったら、もうメタデスクリプションを一切設定しない。その分だけデンサイトがちっちゃくなるた。例えば僕のブログなんかも、えー、とメタデスクリプションを作ってないですし、確かウェブマスター向けブログも。 ディスクトップないんですよ。これぞ手抜きかもしれないんですけど、<笑>そういうメタディスクリプションタグを全く設定したりでも Google に任せちゃってこういうあのなんていうのやり方っていうのはどう考えますか。ああいい質問ですね。<笑>あの一つ言えることがあるとしたらウェブマスターセントラルブログを SEO という観点で参考にするのはあんまりちょっと良くないかない<笑><笑><笑>僕らがあのあれを SEO サーキファイドサイトみたいな形で<笑>運営しているわけでは。 ないのでまあ、ただ、あのやっぱりでも、なんていうんですかね、僕が多分今 A です、B ですっていうよりも、あのやっぱテストされるといいと思うんですね。鈴木さんもおそらく実際にスニペットを設定してみた場合、しなかった場合とか、おそらくテストもされたんではないかなと思うんですけれども、その結果、してないんだ<笑>あそうですか<笑>ああそうの設定してみて実際にどうかみたいなところで、 まああの判断されるのがいいのではないかなと。やっぱクリックる、あの、サーチコンソールを使うと、まあ表示回数からあのクリック数が出て、あのクリック率が出ますので、なんとクリック率が表示されるんですよ。というわけでですね、まあここにいる<笑>皆さん知ってるかもしれないですけど、知らない方もいらっしゃるかもしれないです。なので、 やっぱりそこで実際にスニペットを設定あ、えーと、ディスクリプションを設定した場合の例えばクリック率、ディスクリプションを設定しなかった場合のクリック率みたいなものを何らかの形で、まあある程度の規模がないと AB テストみたいなのはちょっと難しいかもしれないですけど同じペスト、同じページでやるのはちょっと難しいので。なので、まあそこ、そういったことをしていただいて、まあ判断していただくのがいいかなと思います。っていう、ちょっと。あの ストトレーななな回答ででくて申し訳ないですが内田さんは、うん、確認してほしいことがあるんですが、フェッチ s g ズグーグルをかけてあのソースコードの中のディスクリプションを確認していただきたいなと。あの動的になんか本 の, の中の一部の内容をディスクリプションに反映させるみたいな仕組み組んでいるときに、そこがうまくあの拾えてなくて、ひょっとしたらそういう症状が出てるんじゃないかみたいなのが気になったので、なるほどそこを確認していただければさなるほど。ありがとうございます。 続いてのご質問にます、はいい。HTTPS にリダイレクトする HTTP サイトマップの件に関するご質問です。同時 SSL 化に伴う過去サイトマップの扱いについてどのような対応が必要か判断に迷う部分がありまして質問させてください。 当社の運営サイトでは、えー、月別にサイトマップを生成し、サイトマップアンダースコアインデックスとして管理しております。過去の、えー、月次生成のサイトマップについては URL の HTTP のバージョンが記載されたままになる予定です。ただし、HTTP サイトは HTTPS バージョンに301リダイレクトします。 上記のような組み合わせの場合、過去の築地先生成のサイトマップについては、HTTP バージョンの URL を含むままの状態でも、Google からのクロールやインデックスに問題は生じないのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうかはい、そうですね。ちょっとあの、状況が複雑な感じも、にも見受けられるんですが、皆さんなんとなく大丈夫ですかね。あのまあ、もう一回、僕なりに簡単に、あの、 ちょっとまとめますと、まあ、もともと HTTP で運営していたサイトは HTTPS に移行しましたと。で、HTTP から HTTPS へは301リダイレクトをしています。で、今後のまあ運用として、そのサイトマップが過去のページについては HTTP でやっぱりあの吐き出してしまうと。あの、生成してしまうと。で、そういその新しいページはえーと HTTPS、 でも、まあおそらくそういうことなんだと思いますけれども、でそれが実際に Google のまあクローリアインデックスに問題が生じないかという話なんですけれども、まあ、基本的にはあのまあサイトマップはやっぱりカノニカル、まあ、正規バージョンを載せていただくのがまあ基本ではあるんですけれども、実際にまあ HTTP のバージョンをまあ記載していただいても、実際301にリダイレクトされて、きっとそのページはすぐに 新しい HTTPS の方がカノニカルなんだということは Google が理解してそちらをインデックスしていくので、まあ大きな問題は全然大きな問題では特に問題は生じないかなと。他に何か設定の何か別の問題が生じない限りは特に問題はないな、あの、ないかなと思います。ただ、まあ、ただと申しますか、そもそも一度まあじゃあ HTTPS に、まあ、えっ、ー、と、登録されてしまった場合にはもう特に まあ HTTP であえて生成し続けて送る必要もないのかもしれないなって思ったりもするんですけども、まあちょっといろいろまたエキスパートの皆さんにもご意見を聞いてみたいなと思うんですが、この件について何か皆さんコメントがある方がいらっしゃれば<笑>。ぜひ<笑><笑>、まあ。<笑> HTTP で作、まあ、られている古い コンテンツをインフォフロンなどで叩いて、すでに HTTPS でインデックスされているんであれば、まあ、特に気にしなくてもいいんじゃないのかなというふうに。ただ、大前提として、現状、たまに転送して HTTPS で見れ古いコンテンツが見れるんであれば、HTTPS で吐き出すように、そのサイトマップのシステムを組み直すのがベストかなと。思うなるほど。これって、HTTP、えー、で吐き出しているファイルは、まあ、更新されているのかなと。 HTTP、HTTP で、もしでも、そういった吐き出したやつ、そのまんまだったら、そのファイルをサイズマップをダウンロードして、うん、h t p s に置換して、うん、アップし直すっていうこともできるけど、ちシステムが分かんないんで、とえると そ, うでそういう方法も、まあ必要だと思いました確か。なんかよっぽどそのサイトのページの数がものすごい多いとかじゃなければ、普通のサイトだったら、全然気にする必要がない問題かなと、個人的には思います。 なるほど。はい。実際皆さん、サイトマップを、まあ皆さんのいろいろ運営、運用されているようなサイトで、こういった、なんでしょう、まあ、HTTPS への移行以外でも、サイトマップ関連で何か、こんなことがあった、みたいな話があ、ね、ノーインデックスをしばらくつけていたページって、サイトマップ、外した後にサイトマップで送信しても、なかなか来ないんですけど、 それはたまたまいくつか同じようなケースをコーラムで質問にで出てたりするんですけれども。ああ、うん、それはクロールがクロールされないのではなくてクロール自体が来ない。あ、そのそばにみたいな、ね。インデックスされていないのは確かです。なるほど。まあ、ちょっとやっぱり具体的なページを見てコメントしたいなと思うんですけど、まあ一般論で言うと、そのページ自体 ページの存在は ま, あまだノインデックスがつく前どうだったかもよりますけれども、ページの存在はやっぱり知らなかった場合には、なかなかいかないだろうなと思うし、ただ、通常にサイトマップを送って、それを Google が認識して、まあ普通にクロールはしに行くかなと思うので、サイトの規模と、あとはやっぱり実際そのページのあの…品質というとちょっと語弊があるかもしれないですけど、実際そのページの中身次第かなという気はするので、やっぱり ま、ぜひ、また、あの、フォーラムなんかでそういった質問が来たら、あの、ま、ちょっと、結構、これは逆に、あの、皆さんへの、あの、お願いになるかもしれないですけど、URL いただけると、僕らももうちょっといろいろ具体的に調べられますので、ぜひいただけると嬉しいな、と。という感じで、うん。まあ、何かこう、サイトマップについて。大規模サイトの運用とかされてる方とか、 そういった場合のあ結構い、なんか運用の。つくりあん消えた URL については、それがなんかあのインデックスがゼロになるのを確認できるまではサイトマップを一旦送るっていうのがばいか、なんか見そうすればあの、ちゃんと、本来インデックスはしたいものに聞いて変わったの分るのがわかる。今回のやつで言うと、HTP 側が送ってるサイトマップゼロになったら、それはもうかし消しても意識しさなくてもいい。というような使い方をします。なるほど。 1秒、これ側にもちょっと2点あるます。なるほど。こういう方のことでなんか今外でちょっとヘリコプターの音があの<笑><笑>すごい、これがちょっとあの音、音声として邪魔ノイズになってないかなと思うんですが。<笑> す, <ごい><笑>すみません、この、このここでものすごい大きな音で聞こえるんです。大丈夫ですかねはい、はい、じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 では続いてのご質問に移りましょう。えー、初回入力遅延と入力の推定待ち時間に関するご質問です。ページスピードインサイツにおける初回入力遅延と入力の推定待ち時間の違いを教えてください。 FID が初回であり、Chrome ユーザーエクスペリエンスレポートの項目であること、入力の推定待ち時間がライトハウス分析のデータであるということ以外に違いがありますかとのことなんですけど、そうですね、こちらは、まあそうですね、FID の方は Chrome ユーザーエクスペリエンス c e r e のデータを用いているので、基本的にはフィールドデータとしてユーザーのデータを 集計したものを使っております。でですね、えーと、入力の推定待ち時間の方はライトハウスのデータを使っているので、まあ、基本的にはラボデータとしてシミュレーションした結果のデータを用いています。ぐらいですかね。はい。はい。じゃあ、これはこれで、そして次のご質問に移ろうと思います。はい、ありがとうございます。 PSI で英語のページが表示されてしまう件に関するご質問です。ページスピードインサイトで URL を調査したのですが、海外向けページの結果が返されてしまいます。日本国内向けのページのデータを取得したいのですが、対処方法はありますでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうかははいそうでですすねねこちら僕も 具体的な URL をいただいておりましてあの、実際に確認してみたんですけども、確かにその URL を入れると、実際に、まあ、英語版のページの結果が返ってきてしまうということは確認できまして、ただ、実際に Google のクローラーがそのページを見に行ったときは、きちんと日本語版のページを返していることも確認できたので、なぜ、まあ、そういったあの現象が起きているかという細かい分析はできなかったんですけれども、一つ言えることは、 まあ、僕ら側の何かもあの問題というよりは、おそらくサイト側の方でそういったリダイレクトを何かまあ設定されているんだろうなと思います。ので、何か海外からのアクセスに対してどのようにまあ振り分けているのかといったところのリダイレクトの設定をちょっと今一度見直してみることをお勧めしたいと思います。あとですね、もう一つあの僕が気がついたのは、おそらくですね、HDF ラングの 設定なんですけれども、h r e f ラン n の設定の問題と申しますか、まあえっと、設定がですね一部ちょっと正しくないと。通常ですね、HTTP のプロトコルから、まああのえっと、記述していただきたいところが、まあ、あの相対的な感じで確か書いてあったので、そこを、まあ、ヘルプでもお勧めしているような形できちんと HTTP から、まあ、もしくは HTTPS からきちんと設定していただくと、 少し何か改善される可能性もありますけれども、まあまずそこの設定のちょっと間違いみたいなところ直していただいて、その結果どうなるか見ていただいて、その後あと、同時にリダイレクトの方も見ていただけるといいかなと、実際にその英語版のページは実は Google としては、英語のページというより日本語のページとして認識しているようなあの形跡もあったりしまして、ちょっとなんかあのあのうまく解釈できてなかったようなので、ちょっと見直していただけるといいかな あ り, ありがとうございます。なんかちょっといろいろせっかくなんで聞きながら進んでいこうかなと思うんですが、HREF ダング的な何か海外向けのサイトとか運営されてる方っていうのは、これも結構いらっしゃいます。<笑>何か、あの、なんていうんですかね、この件とまた別に何かそういったところ の, あの何ですか難しさとか、なんかいろいろ。 気をつけてることとかなんかあったりします。僕は特に、まあ、うちの会社のページは特に気をつけてはいないんですけど、まあ、たまに V. P. N. 接続とかで。アメリカとかでつなげていると、まあ、日本で見てるにもかわらず、まあ、エゴサイトが出て出てくることがあるんで。まあ、ちょっとそこはなんか改善の余地がありだなと思ったりするんですけど、まだ何もしてない。なるほど。山さんとかそうですね。エイジルエフランドの設定とかを。 っているってるるととし思うんですけど英語とかポルトガル語とか結構多くの地域であえていたりするので大変だなと思います<笑><笑>まあでも実際そうですよねやっぱりあのこれ僕すごく感じるんですけど日本にいるとやっぱりあの基本的に日本語ってに主に日本でしか話されてなくてなので言語と地域っていうのは結構僕らの感覚として あの一体化してるんですけど他 の, あの言語例えばスペイン語とかドイツ語とかフランス語とかって全然地域あの異なる地域で結構話されたりしてますのでなので例えばあのフランス語でも例えばカナダにいるフランス人、まあ、フランスのフランス語が分かる人に例えば何かページを作るとなると地域の指定はカナダで言語の指定はフランス語でみたいな設定の仕方とか必要になってくるんですけどまあ なんとなく日本にいるとそういった意識が必要だっていうところまで考えが及ばなくて、た例えば地域の指定は全然気にしないで、あの言語だけやって何か設定されているとか、何かそういったことが結構見受けられたりはするかなっていう気がします。なので、例えば .jp の下に例えば fr みたいなの作ってなんか謎の、の<笑>それでうまく表示されませんみたいなことが起きたりすることはやっぱり正直あるかなと思います。なんか、吉田さんとかも。 間、はい、違いが起きやすいなんかあのは、ユーザーエージェントとか IP で振り分けちゃうパターンと、HDF ランクがその相互リンクになってないパターンがやっぱり多いかなって気がします。あなるほど。の片方だけ戻しがない<笑>よく見ますないるほど結構あの、ユーザーエージェントとかで振り分けるようなサイトっていうのはまだまだある感じでございます。<笑>なるほどぜひですね、全く少なくとも Google 検索を意識されているのであれば、全く推奨しておりませんので。 ここは気をつけていただけるといいかなと思いま す, あ り, いますありがとうございましたありがとうございましたでは続いてのご質問に移りましょう、えー、新サーチコンソールでのサイトマップの運用方法に関するご質問です今までサイトを更新するたびに旧サーチコンソールでサイトマップの再送信を行うという運用をしてきましたしかし新サーチコンソールではサイトマップの再送信ボタンがなくなったのでサイトマップの 追加で、えー、再度入力しているのですが、えー、送信後表示される Google はサイトマップを定期的に処理し変更を確認しますというメッセージとサイトマップの最終読み込み日時が自動的に更新されていくこと再送信ボタンがなくなったということを考えるとサイトマップは一度送信すればあとは更新だけしておけば再送信の必要はないのではないかと考えるようになりました。 新サーチコンソールでのサイトマップの正しい運用方法について教えてくださいとのことです。こちらいかがでしょうか？なるほど、そうですね。こちらあの基本的にはそう。あのえっ、ー、とですね。これ、多分コメントとしては2ポイントあって、新しいサーチコンソールでによって、何か サ, サイトマップの運用方法が多分大きく変わるということは多分なくてですね。 でちょっと僕もこの再送信ボタンが将来的にどうなるかっていうのはあんまり把握はしていないんですし、把握していてもなんかお話はできないんですけれども、こちら、なくなったというよりは、多分まだあのそちらの方の実装がまだまだこれからも、あのなんていうんですかね、まだ旧サーチコンソールから新サーチコンソールで全ての機能が移ったわけではありませんので、まあ、それが最終的に全て移って、 結果それでもなかった場合にそのように判断していただくといいかなっていうのが1つとでもう1個は と, とはいえその今の話は置いといたとしてでもサイトマップは一度送信すればあとは更新だけしておけば再送信に必要はないかと言われるとまあ全くその通りだなとただしやはり更新したタイミングですぐに何かインデックスグーグルの更新を流したいみたいなことがあればやっぱりサイトマップを再度送っていただいたりする。 ことがまあ必要になってくるかなと思いますけれども、基本的にはグーグルはまあ頻繁にサイトマップは見に行きますので、まあサイトマップを更新しておいていただければ、まあ通常そのサイトあの新しいページはどんどんきちんとインデックスされていくかなと思います。何か質問ですか。あどう ぞ, どうぞえっと一つの URL を複数のサイトマップにあの。 例えば、5つサイトマップがあって、その5つ全部に同じ URL を記載している問題ないですね。その場合、5つのサイトマップに、えー、と URL が載っていたとして、5回、5倍クロールするっていうわけではないですよね。9で入るのは1つですよね。ちょっとこういった質問を受けたので。あ, あ、そうなんですかね、はい。その、まあ、そうですよね。そこに<笑>、<笑>えっと、まあ、実際にう、 サイトマップと僕らのクロールの、えー、とそういった何をどこまで話しているかわからないですけどその<笑>、まあ ク, まあ、クロールを<笑>えーとそうですね、えー、とイエスのクエスチョンで答えると5倍にはならない。はい、はい、なりません、はい、よろしいでしょうか。ま まあ、でも実際このサイトマップをやっぱ使いこなしていただくことっていうのはすごく重要かなと思いますので、あの最近もう時々いろいろ皆さんにお伝えしてるんですけれども、やっぱり f e t c h ズ s g o o g l e 何か新しいページをあのよくある誤解としては f e t c h ズ s g o o g l e で送らなくてはいけないと思っている方が時折いて、なので f e t c h ズ s g o o g l e の回数がすごく制限されたんですけど、今後どうすればいいでしょうかと。全く送る必要がそもそもありません。 実際に、やっぱり、フェッチャーズグーグル、フェッチャーズグーグルの後のインデックス送信ですね。そのインデックス送信をまあしていただく場合っていうのは、やっぱりどちらかというと、何かサイトに問題が発生したりした時のために、そ の, あのクォーターというか、何回かの送信のチャンスは取っておいた方が絶対いいかなと思いますので、もし何か間違ってノーインデックスを入れてしまった、で、ノーインデックス外したページを再度再送信したいみたいな時に、 あ、もうなんか上限に達してしまったみたいなことがあると、まあ少なくとも数日間待たなくてはいけないっていうことになってしまいますので、ぜひですね、まあ、通常の運用として、まあ、Fetch as Google からインデックス送信をするっていうのはあんまり全然お勧めできないなとで。実際にもし運営されているサイトがそうしたニュース性の高いページ、コンテンツがありますっていう場合には、おそらく Google の側でそういったニュースコンテンツが まあ、ニュースコンテンツと申しますけどコンテンツがニュース性が高くて、そうした頻繁に、頻繁に、あ頻繁に頻繁さあ頻繁、頻繁に更新されているサイトだってことを認識した場合には、やっぱりクロールの頻度も上がっていきますので、やっぱりそこはあのむしろそういったサイトだと認識されるように、まあ、運用されるのがいいかなと思います。そんな簡単なことではないかもしれないですけれども、何か、フェッチャーズ・グーグルで必ずしも送らなくてはいけないというものではないかと思いますので。 まあ、そこは誤解しないでいいいたただきたいなと思いますはい、いいありがとうございま す, ざいますでは続いてのご質問に移りましょう。はい、オフィ i c e h のお知らせはどこでということで Google Plus の一般向けはサービスが終わってしまうと聞きました。私は次回オフィサーのお知らせをここから取得していましたが今後はどこで取得することをお勧めしますかということです。<笑>こちらいかがでしょうか ありがとうございます。あの、すごく関心を持っていただいて嬉しいなと思いますけれども、基本的に、あの、オフィに関してはもうしあの、将来的には、割と定期的に、きちんと、例えば毎月、第何、何曜日にやりますみたいにしたいなと思ってるんですけれども、現状ですね、あの、僕とアンナさんの都合の合うところを、いろいろ調整した結果、じゃあこの日にやろう、じゃああ後さってやりますみたいなことが多いので、いあの、通常はですね、僕のツイッターの アカウントなどでアナウンスをすることが多いですので、よかったら僕のツイトあの全然、さっきあの…さっきこれをちらっと見せたチャリオさんにあのこうやってフォロワーを増やそうとしてる<笑>言われたんですけど、<笑>フォローしてい た, だくいただかなくてもですね、まあ、見にしていただければいいかなと思います。でですね、はい、まあ、おそらくアンナさんもですね、この…僕が投稿するとそれをリツイートしたりしてますので、はい キラキラアンナさんがですね<笑>。<笑>はい。まあ、あの、と、この2つのアカウント、どっちか見ていただくことで、まあ、あの、おひさばカバーできるかなと思います、はい。あ、そうですね。で、僕らがこれを投稿するとですね、フォーラムの、あの、フォーラムのというか、プロダクトエキスパートの<笑>、 志賀さんが、志賀さんがですね、すかさずそれを拾っていただいて、<笑>フォーラムの中でもあのお知らせ欄があってる、そちらに投稿していただいているので、るぜひですね、そちらも見ていただけるといいかなと思います。志賀さんはあの、はい、どうすればいいんだろう。シ、はいはい、<笑>賀さんです、はい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。<笑>続い引きき頑張ります、はい、よくですね、僕があのツイート ターで、投稿ししたたときに少し間違えたりすするんですよねでねそれ で, <笑>で、そうと思ったときに、すでに、あの、いいねされたり、リツイートされたりするんですが、志賀さん、ごめんなさいと思いながら、<笑>はあ、消したりしてます。すみませんはいということで。はい 次のご質問に入、ねはいたいと思います。はい、やみましょう、えー。特定のディレクトリでインデックス登録に問題がある件に関するご質問です。サイトマップのインデックスステンサスについての質問です。運営するサイトで検出インデックス未登録やクロール済みインデックス未登録があるディレクトリ配ハイカが、えー、最近増え続けています。そこで2点質問です。ディレクトリ配ハイカでサーチコンソールの除外が増える現象はどのように捉えたらよいでしょうか また2点目、Bing はディレクトリー配下にクローラーパジェットが存在すると述べていますが、グーグルもそのような仕様で行っているのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかそうですね、こちら、逆にちょっとあのプロダクトエキスパートの皆さんにお聞きしたいんですけど、こういった現象というのは結構あったりする感じでしょうか、何か特定のディレクトリーでクロール、この今のあったようなエラーが発生するようなこと。 まあエラーというか除外コモすごくよくあります。ありました。<笑><笑>なるほど。フォーラムに質問されてますかフォーラムに質問してないです。<笑>大体まあ 理, 由理由というか想像がつくというか、なるほどあのまあディレクトリによって大体そのコンテンツっていうのはグループ分けされてるんで、はい、えー、まあ仮想のディレクトリだったり、まあ、特定のその 何か商品詳細ページなのか一覧ページなのかあるいはクロスカテゴリーの一覧ページなのかっていうのはちょっと分からないですけど多分何らかの問題問題というかコンテンツが若干似通っちゃってるとか内容が少し薄っぺらいとかであんまりそのページの品質が高くなかったりするバリエーションがたまたまそのディレクショに多いなるほどっていうのでえまあ除外されてるケースっていうのは結構あるかなと。 なるほどあの実際なんか、いわゆる検索ツールとかで調べると、他のページに正規化されたりするすあ、そうなんですか。全然違う。あの、似てる、似てるんですけど、若干、まあ、適トは違ったりはしますけど、意味合い的には違うページに正規化されてたりはするので、えーね、あ、そうなんですか。しますね。へぇー。リングと同じように、その、クロールバジルとかディレクトリーを取り持ってるかっていうのは分かる。<笑><笑>なるほど。他の皆さん、いかがでしょうか さんと同じで特にに の, の中にあったあのクロールされたけどインデックス未登録の場合は、おそらくそこの可能性が一番高い。うんま、ずあのインデックスに入れないというふうにあの Google がではあの自分たちのインデックスの中に似たようなページだったり、同化のページがあるからインデックスに入れないというのを判断をするということが一つあります。他に考えられるものとしては、例えばあのクロールバジェットがカツカツでクロールが追いついていないからそもそもクロールされない。それがあの検出されたけどインデックスされない場合ですね。うん 他にも内部リンクがほぼなんか存在しないなそこのページへの内部リンクがないようなページっていうのを弾くっていうのは確かホネカミーーさんが言ってたやつです。今もあるんでまあなんかそこいら辺のそのページって本当になんか必要なんかみたいなところをしっかり見ると答えが出てくるから。なるほど。ミューラーさんというのはジョンミューラーというあの僕らのまあゲイリーゲイリーの時もゲイリー知らない方もいらっしゃるかもしれないですけどまあ。 えー、と厳密に言うと僕と同僚、同僚なんですけれども、同じ仕事、ジョブ、ドールではないんですけれども、まあ、こうした検索向けの、まあ、グローバル、英語で、英語とかドイツ語で、こうしたオフィサをやっているものがいて、その、その、その人のことをミューさんと呼んだということで、はいあ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まああの そうですね2つ目の質問のところ、まあ、1つ目については、そうですよ、ね、このあのあ正直、ま あ, やっぱりあの、まあ、まあ、つまら、あ、ない回答ですがあの、ケースバイケースかなと思いますので、何が起きているのか分からないので、やっぱり具体的な URL とかを見てやっぱり調べないと正直分からないなと。ただ、あの今、担当官さんと野内田さんがおっしゃったように、やっぱりページが確かに、その、 まあ何か、まあストレートに言うとやっぱり重要ではないと判断された場合にやっぱり優先度が下がるまあ後回しになるということはちょっと考えられるかなと正直思いますそしてまあ2つ目のまあクロールバジェットに関してはそもそもクロールバジェットとは何かって話とかになってくるんですけれどもまあクロールバジェットについてのあのブログ記事も出てますのでっていうと多分どなたかがきっと探して今ツイッターに<笑>投稿してくれるんじゃないかと思うんですが。あの おそらく皆さんが思ってるようなものではないんですね。多分、クロールバジェットって皆さんが使ってる意味だと、僕のこれ想像で間違ったら教えてほしいんですけど、おそらく例えばこのサイトには、例えばこのぐらいのページをクロールするって割り当てがあるですとか、このディレクトリにはこのぐらいのページをクロールするみたいな割り当てがあるから、結局どんなにページを増やしてもその割り当て以上はまあクロールしないみたいな感じのニュアンスだと思うんですけれども、まあ、基本的には、 まあ、あの一般的に そ, のそういった形でクロールを制御しているというよりは実際クロール サ, あのサイト側のサーバーが許す限り意外とクローラーって攻めていくんですよ。攻めていくとちょっと語弊があるんですけれども<笑>あの い, いける限りはなるべく g o はいろいろなページをクロールしようとするので実際にあのよくある 僕, が僕の立場でよく見るケースとしては クローラーがたくさん来るからサーバーを増強したらさらに来るようになって困り ま, 困りましたみたいなのが結構あったりして、なので、サーバーが全然あの余裕があればさらに見に行くって、それはそうだろうなと思うので、なので、いわゆる皆さんが思っているような形でのクロールバジェットというものは、ではないんですね。というのは、そのブログ記事の中でもなんとなく書いてあると思うんですけれども、なので、まあ、 あの、おそらくそういったものが存在していて、何かそのページがあの、なかなかクロールされないっていうよりも、インデックスされないっていうよりは、まあ、どちらかというと、まあ、今、丹野館さんとか内田さんがおっしゃられたようなことが原因かもしれないなっていう気がします。あと何かさっき言おうとしてたことが何かあって、ような気がしたんですけれども、サイトの規模が大きかった場合には、あの、って話なくここでしてましたっけ うん、リーダイレクトです、ね。ここじゃなかったでした、うん、あすいません僕がわ<笑>、うん、かんなくなってしまいましたはいここはじゃあすいません今のコメントで以上ですかねはいありがとうございますありがとうございますでは、えー、続いてのご質問に移りましょうはい、はい、削除されたページへのリンクの効果に関するご質問ですリンクの効果について質問しますとあるページに外部からリンクを受けているとします そのページの内容を別ページに統合して削除してしまうと、ホットページは404になるかと思います。この時301で統合先ページへリダイレクトすれば、非リンクもそちらに受け継ぐかと思いますが、その作業を行わなかった場合、つまり404が表示される場合は、非リンクは無効になるのでしょうかえそれとも、ル, ルートドメインに非リンクが向けられていることになるのでしょうかどのことですこちらいかがでしょうか はい、そうですねこちらは、まあ、あのページ、まあ、基本的なサイトの移転の話と同じで、まあ、サイトが移転した場合には、そ, の そ, のそれまで の, あのページの効果のようなものを引き継ぐためには、リダイレクトをする必要がありますので、まあ、リダイレクトをしてくださいというのがシンプルな回答ですからね、はい。よろしかったでしょうか。はいこれ、最後の質問 で, したでしすか ね、1時間ぐらいで終わりましたね。お ー, おー<笑>素晴らしい。素晴らしい。というわけで、あの、特にですね、この後何の企画もないんですけれども、<笑><笑>ちょっとあの、あ、なので、Q&A としてはここまでですので、はい、Q&A を楽しみにご覧いただいている方は、ここまでで一度終わります。ここからはちょっとフォーラムの話をちょっといろいろ可能な限りちょっと掘り下げていきたいかなと思うんですけれども、<笑> まあなんか、そうですね、あのー、今日改めて、この、最初、プロダクトエキスパートの皆さんですって、軽くお話しましたけど、この、まあ、Google 検索、僕らがまあ運営している、まあ、ユーザーフォーラムがあってです、ね、そのユーザーフォーラムで、まあ、いろいろ、非常にたくさんですね、貢献していただく、例えば、回答をしていただくですとか、うん、まあ、何か、あの、コメント、まあ似て、似てるかもしれないですけど、コメントしていただくですとか、例えば、あのー、それを、 あそうですね。まあ、何らかの形でアドバイスをしていただいたりすることで、まあ、貢献していただいている方々を、その貢献の度合いに応じて、まあ、まあ、シルバー、そして、そのさらに、まあこう、あの、すごく貢献していただいている方ゴールド、みたいな、少なくとも今、ウェマスターヘルプフォーラムは、まあ、ほとんどシルバーとゴールドの方しか い,、まあ、いないんですけれども、今日はその、皆さん、えっ、ー、と、 あと、ここにいらっしゃらないのが、あと、真さん。真水さんぐらい。そうですね。ほほとんど、すべての方が、この年末お忙しい時に<笑><笑><おい><笑>、ありがとうございます。で、今日いらっしゃってます。で、まあ、なんかちょっといろいろ、あの、何ですかね、せっかくいい機会なんで、いろいろお伺いしたいなと思うんですけれども、皆さん、オーラムに参加し始めた時期、一番古い人ってどうな人 ブランクはありますすけどど最最初初かららなるほど最初って い, つぐらいですかそれか、ね、かか僕だってあの一番最初始まった時<笑>なかったです。あそうあそう僕2009年の7月。 違う、あの、フォーラム、この今の仕事についてはそのぐらいで、フォーラムに参加し始めたのもうちょっと後ぐらいなんですよ。はあ、なので、多分鈴木さんとかがもうちょっと、その、初めの頃に少しでも投稿されてたんでした、多分一番古いです。鈴木さん2009年3月2回なんで、ね、アカウント変えたの実際にもうちょっとい。ああ、そうなんですね、うん。なるほど。僕は2012年くらいだと思います。2012年ら い,、はい、2012年い。2012年古い方って 僕がどこも2 0 0い周ね伊藤さんとかはウェンマスターが最近って感じですかそうです。僕、2017年に初めて質問したのが最初で。でそこから1年ぐらいブラウンっなんですけど、今年の3月ぐらいから帰ってきる。なるほど。これ多分僕ら、僕も喋るときはこっちも見ちゃうけど、こっちの方がいいんですよ、ね。こ<笑>っ<笑><笑><笑>ちの方が音も広っていい方がいいんです多分テレビみたいな感じでこう。う なるほど。いやじゃあこれ、こういう感じで喋りけますけど<笑>、まあ。伊藤さんはウェブ検索の方もゴールドでもあると。鈴木さんもウェブ検索の方も、うん、プラチナですプラチナ。プラチナはゴールドで上、うん。なるほど。他のフォーラム参加されてる方ってどのぐらいぐら い, いらっしゃるんですか参加だけで結構してるんじゃないですか だけどそのエキスパートかどうかっていうのはちょっと。なるほど。ど<笑><笑><笑>なるほど僕は全然あの背景を知らないので、<笑>なんで、なんでなくなったんですかね。<笑><笑>なるほど。僕は内田さん今、ょっとってあ海外のメンバーストアポロ海外のメンバーストアポロなるほど。それ質問側ですか回答側ですか あ, るほどありがとうございます。なるほど。まあ、実際、まあ、さっきちょっと皆さんに聞こうとしたら、なんか答えにくいんじゃないかって話があったんですけど、聞いてみようと思いますけど、皆さん、あの実際どういった時間にあの回答とかされてるのかなと思いまして、あのぜひ、まあ、会社の手前、まあ、言いにくい方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、実際に今、フォーナムに参加したいと思うけど、なかなか時間が取れない方もという方もいらっしゃると思うので、皆さんはどのように、まあ、時間を作って、 投稿されてててるのかななっっちょっと聞いいみたいなと言える方でいいんですけれども。じゃあ僕は、えっと、今あの、そうですね、当初は自分が分からないことをあの検索しに行ってたんですね。あはいまあ、そうすると、まあなんかこう、あこれって僕も聞いたから書けるねということで、探しつつ書きつつっていうことで結構業務時間内になってましたなるほど、はい。今はもうほとんど回答一本になってるんで、空いてる時間に。 開いいててすするっていうな状況なんですけどその前のその前の前の会社の頃なんですかねそうですね前の前の会社ですその頃はそれはあの<笑>業 業, 業<笑>会社から認められたんですそうですねまあそれが分からないとお客さんに対してあの 回, 回答ができないんでなるほどま あ, あの調べるって言ったんですなるほど、はい、素晴らしいなんか前役に立ってたっていう話なんで、ね、仕込みじゃないんですけど<笑><笑>いい話だなと思いました の皆さんいかかがでしょうかはいうあの、私は寝る前 と, あと朝起きてご飯までの間だけやってます。おー、えー、業務とは全く関係がなかったので、仕事途中とかは私は参加しなかった。なるほど。寝る前と朝起きてからご飯までの間。なるほど。でも、あの多分過去にもそういう方いらっしゃったと思うんですよあの。やっぱり業務中は一切やらないと。なので、で、 あの、まあ、朝起きて、あと、何ていうんですかね、全く同じなんですけども、でも結構皆さんが回答されてるんで、何も書くことがなくなってしまいましたみたいな方も結構いて、うんうんうん、これいつも言ってるんですけど、あの結構、あの何ていうんですかね、まあ答えのない質問って結構あると思うんです答えというかあの正、正解が一つではない質問。例えばあの 例えばっていうと昔はさっきの例えばレイジーロードっていうか、例えばページのスピードを速くしたいって言ったときに、じゃあどうすればいいですかみたいなざっくりとした質問であったときに、あの、たぶん、あの、アドバイスの方向っていろいろあると思うんですよ。みたいなときに、あの、何かだだ、どなたか一人が回答されてるからといって、もしど他の方が他の意見を持ってるんでしたら、多分、あの、 被せることとはは全然僕はいいと思っていてなので皆さんあの気にしないで撮らせていただければと思ってますっていう話をよくしてるんですけれどもこれ全く同じ話がの他の今見てる方にも言えてあのおそらくそのノウハウですとかでもこうだったみたいな話とかでやっぱ盛り上がるっていうのは一つあのそういう域だなと思うので何かアドバイスあのするほどの内容がなくても例えばないともし思っていたとしても 何かご経験があって、こういったことが起きた、みたいな感じで、あの、そういった時に皆さんだったらどうするか、みたいな感じで聞いてもらってもすごくいいかな、と思います。意外とですね、僕あの、少なくとも僕は、あの、全国いろいろイベントとか行くと、フォーラムの、このアカウントのです、みたいな感じの人とか結構あったりするんで、なので、そこのコミュニティというのは、やっぱり緩やかにできつつある感じがする。なので、どんどん広がっていくといいな、と思っています。 他皆さんいかがでしょうか、どういった時間に、まあ、僕、大体チャリアさんと同じ、ほぼ同じですあ。あそうですか、うん、調べ物ついでに回答っていうケースがまあ多いんですかね。もともとは全然読んでるだけだったんですけど、まあ、回答できるなっていうのがあったから回答してそのままっていうのはほぼ同じ流れだと思います。なるほどなので業務時間中ですね。な業務の一環みたい な, <笑>なるほど でも会社からは認めては認めてっていうか、まあ別に言めにはしてない。そうかわかんないで す,、ね<笑>らですね。別に言えば、<笑>何ら問題はないんですけど。なるほど。じゃあぜひ認めていただければ<笑>。<笑><笑><笑>まあために。まあこういうことの検索関連の仕事をしているかどうかっていうのは結構、重要なところかなと思うんですけど。うなどなどまあお嬢さんで全く関係ないってなとですか何やってるのか安心になるので。<笑>なるほど。 今、ここにいらっしゃる方々で検索全く関係ない、はい、ないって言うと、まあ、内五郎さんぐらい。<笑><笑>なるほど。まあ、大体皆さん検索に関連してお仕事されてます、ね、なるほど、うん。まあ、じゃあ、他に何か、あの、フォーラム、そうですよね、やっぱりフォーラムに、いやまあ、こういう聞き方するとあれかもしれないですけど、なんだろう。 結構長くやられてるじゃないですか、その例えば12年からでも今2018年なのでもう6年だし、2009年にもあのアカウント作り直したことでもう9年経ったってことなんですけど、これやり続けているモチベ僕が聞くのもなんかあるんですけど<笑><それ>、<笑>モチベーションっていうのはどの辺なんにそうですね、まあ、1個あるのは、なんかアウトプットすることでやっぱ自分の知識がちゃんとあのまとまっていくっていうのはかなり。 あると感じていますなので、うん、アウトプットやめると、まあ、おそらく自分の知識っていうのはああ衰退する一方だなと思っているんで、まあ、それをあの自分でさせないためにアウトプットしているっていうのはありますね、うん、あとはもう一個あるのは、まあ、あのこの間も皆さんと一緒にサンフランシス行ってたんですけど、まあ、そういうグーグルさんからの招待を受けることがあって<笑>、まあ、そこの中で、まあ、普段あの ウェブの中でしか見れないような方々に直接情報を聞けるっていうのは、まあ、すごくいい機会だと思っています。なのでまあそこがモチベーションの一つにはなっています。なるほど。はいまあ、その同じでやっぱりサミットとか行って、向こうのグルーシャインとかに会って新しいことを聞いて、それをまたフィードバックとかフォーラムで教えてあげるっていうのがいいサイトになってるなと思うので、うん、もっと SEO って何でも、ね、検索にしよになりたいなって思うんだったら、 積極的に参加してくれるとすごいいいスパイラルが生まれるんじゃないかなって思います。なるほど。サミットについてちょっとよかったらあの簡単説明していただけると<笑>。サミットはですね、今回のプロダクトエキスパートと言いますけれどもそのゴールド以上のプロダクトエキスパートって世界中から、えー、集まって、今回は明確サニーベールで集まって、えー、と2日間のイベントでした。で、えー、とウェブマスターで言うとほとんど2日間まるまる半日延長してですね。 えっ、ー、と、グーグル社員のいろんなあのセッションきましたで。今年はすごく豪華でですね。僕が10年かかって、いろんなん海外カンファレンス。行って一人一 人, 人会った人たちが一気に一度に会たという、とてもゴージャスな<笑><笑>イベントでした。<笑>新しいことたくさん学びました。ありがとうございます。まあ、実際、そうですね。あの。まあ、もちろん、やっぱり、あのグーグルに、あの検索に限らず、本当に今世界中から。 あの、すいません、この、ね、救急車の、<笑><笑>大丈夫ですか結構。えっ、ー、とですね、まあ、世界中のいろいろな言語のにフォーラムがあって、そして、まあ、世界中あの、様々なプロダクトの、その、まあ、ゴールド以上の方々が本当に集まって、そして Google の担当者が集まって、本当にちょっと何人ぐらい集まったのか僕は把握してないんですけれども、多分本当500人とか1000人とかそういう規模感で、 っっと集まってしかも結構ですねあの割と気さくにというかの他の国の方々とお話しする機会があったりするんですまあそういう中でやっぱりいろいろな経験も僕らもやっぱりいろんな国のいろんなプロダクト の, ああの方とお話しするのすごい楽しいですしまあ今鈴木さんおっしゃられたように例えば検索も例えば検索ってやっぱりすごく広くて多分皆さんが思ってるよりも1人で 全て把握してる最新情報まで把握してる人なんてやっぱあまりいないわけですね。なので例えば構造化データだったらこの人が詳しい、アンプだったらこの人が詳しい、JavaScript だったらこの人が詳しいみたいな、少なくとも例えば僕がそういった構造化データにちょっと質問があったらこの人に聞くっていうような人たちがやっぱりふわっと集まってるのですごいあのなんか皆さんがもし何か質問があって、しかも英語は喋れてたらすごく多分。あの 楽しいイベントだと思いますので、2年に1回ぐらい今のところやってます。でなので、ぜひですね、皆さん、まあ、参加していただけると嬉しいなと思いますし、思います今ちょっと英語がだいぶハードルが上がった気がするです。<笑>でもあの、ほとんどのセッションの場合に日本語の翻訳機がきちんとつくんで。去年前回ってどうでしたっけ、正直。前回参加したんです前回 前回ちょっとシンガポールでやった時は、全体セッションは同日やって入ったけれども、個別セッションは確かつかめてたっていします、うん。そうですね。個別セッションつかかったです。今年は、まあ、通訳はつきましたよ、ねはい、なので、まあ、ちょっとあの今後も通訳はつくかどうかわからないんですけれども、まあ、あの、僕らも、まあ、今年でうたアンナさんも言って、可能な限り、まあ、もし必要であればお手伝いとか、 あのしますので、まあ、の、のしまますでそういった意味では少なくともあの日常の移動とかそういったものはなるべく困らないようにあの、なんてんていうですかね<笑>あの来てからは困らないように来るまではちょっとあのご自身でしていただく必要がありますので<笑>ちょっと難しいかもしれない難しいというか旅行を慣れされていない方らちょっと難しいかなと思いますけども、まあねまあ、そ, そ, そういったところがすごく皆さんのモチベーションになっ て, いてそこで学んだことがよりさらにまた 皆さんにあの広がっていくといのすごくあのいいあの、まさにエコシステムだなぁと思うので、そういったところがうまく回っているのとすごく嬉しいなと。ちなみに、あの、他の皆さんいかがでしょうか多分、やっぱり ま, <笑>まだほとんど発言されてない方で、伊藤さんとかは、はい<笑>まあまあ、今までウェブ検索側 の, あの、まあ、フォーラムでいろいろ回答されてて、この ウェブマスター側に来られて、まあ、そのモチベーションだったり、その何かあの、まあ、来てみようと思った理由とか、そういったもので、どういう感じなんですか回答するようになった理由は、あの少し、まあ、自分も詳しくなりたいなと、えー、なんとなくこうぼんやり渡かってるを、ォーラムだとそのきちんと説明しなきゃいけないので、少しその自分の理解を深めたいなと。 今いかかかがですかなんか理解は深まってきた感じしま す, <笑>あの開するとその Google の公式のドキュメントに触れる機会っていうのがものすごく増えてやっぱりアウトプットすると身につくっていうのはあると思うなるほどさっき言った公式のドキュメントといえば僕あのそちらにいらっしゃるあの芥川さんに「えー、あのいえいえ」って言われて 仕方なく言うんですけど<笑>あの、Google のヘルプ記事がすごくいいから、みんなぜひ読んでくださいっていう。すみません、あの直接言っていただけるんですか<笑>、はい。えっと、確か今年の中ぐらいだったと思うんですけど、えっとで、えー、サーチコンソールのヘルプの機能がとても充実しました。で、ここで、えっと、検索をいろいろかけてもらうと、えー、過去記事がいろいろ出てきますので、 まず、フォーラムで質問する前に、ここで一旦検索をして、公式ドキュメントを一回キャッチアップしてもらうと、またその質問の質問が上がると思っていますので、どうぞご活用ください。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はいゃー、かいかがでしょうか。志 賀, 賀さんとか。はい。 まあ、あの<笑><笑>モチベーションですよね。モチベーションであったり。モチベーション、うん、一番は、なんだろう。まあ、これはモチベーションに実際つながってるかどうかちょっとわかんないですけど、いろんな人のこう回答がまあ見れて、まあ、自分自身のこう、なんだ、このフォーラムに来た当初に比べれば、まあ、 まあ、まあ昔に比べばまともな回答が今できてるかなとは思うんですけども、まあ、いろんな方の回答を見てこういろんな発見があって、えっとなんだまあ、自分自身が、まあ、正直まあ自分の感覚ですけども、まあ、日々成長できてるなっていうのが、うん、モチベーションの一つかなと思ってます。でもなんかそうやって皆さんの成長というか何かそこで の場になってるんでしたら、それはそれですごく嬉しいなと思うし、成長した方がそのまま残って、やっぱり貢献し続けていただいているのもすごく嬉しいですし、まあでもやっぱり皆さん、あの、本業との、まあお、お忙しい時期とかもあると思うので、その合間 u n て本当に、まあ、ボランティアとして、まあなんか活動していただいているので、本当になんか僕としてはありがたいなと思っていて、まあでも皆さん、ぜひですね、この、ここから、あの、まあ、冬休みの段階に入っていったり、<笑> しますけれども、ぜひ皆さんも引き続き<笑>、可能な限り<笑>お時間で、僕もなんかあの冬休みの間でもちょあの、通常の土日はですね、あえてあの見ないようにしていて、やっぱりそこ切り分けないとよくないなと思ってるんですけど、この冬休みはちょっとむしろ 見, 見ようかなと思ったりして、なので皆さん、とはいえあの、見るのと回答するところ別の話です<笑><笑>結構あの僕の質問自体は結構見てるんですよ。見てて、ただあの全部、 時々すごい勢いでコメントしたくなるあの衝動に駆られるんですけど、うん、<笑>なんかやっぱりこただやっぱりあの僕がコメントしていくとやっぱり皆さんがコメントしにくくなることもあるかなと思ってなので時々あんまり気にしないでする時もあるんですけどなのでまあでも年末年始とかも見たいなと思ってるのでまあ、あんまり気にしないで皆さんにご質問いただけると嬉しいなと思います。 だけどい や, <笑>いやあのボランティアとして先生なこれねこれダメですよなんて<笑>あとなんかその同じさっきもあったんですけど同じ意見でも自分で回答してみるとまた違った見え方にもなってくるんででなんか僕らの中では言ってるんですけどまあ被ってても全然回答してくださいっていう言ってるんでまあそういったところで回答してもらえるといいかなとは思ってます、ね、なるほどありがとうございますありがとうございます。 どうしましょうあの何かあの何だろう何か質問とかありますで何でしょうむし<笑>ろ何かこれは言っときたいみたいなことは皆さん分からないですか誰<笑>に対してこの見てる方々に対して質問してる方 々, る方々たフォーラムいやなんか急に提言とかされてもなんかあれですけど<笑><笑><笑>あの頑張りますと まあでも僕がいきなり言うなって感じだけど<笑>あの質問する際にぜひ可能な限りやっぱ URL とクエリとかつけていただくと嬉しいなと思いますよ。やっぱりサイトが分からないとあのやっぱり Google 社員だったらその分かるんだろうと思われるかもしれないですけどあのむしろあの無責任なことが言えないので想像でおそらくこういったケースだとこうだろうなと思って話してる。 やっぱりいろんな多分皆さん皆さんって言うと情報がありますけど多くの方が思ってるよりも検索ってやっぱりちょっと複雑で仕組みがなので何が起きてるかっていうのはそんな簡単には分からないこともあるんですもちろんあのデバッグすれば分かることもたくさんあるんですけど分かりにくいこともあるのでなのでやっぱり無責任に発言できないので可能な限りこういった現象がまあこのクエリで例えばあのこのデバイスで ここううう検索したたときにこのこういうにいい画面ななりますみたいなスクリーンショットとかついてるともう完璧な感じで<笑>、うん、<笑>ああ嬉しいなと思います。で僕はしゃべっちゃいましたけど。あとあれですかねなんか書く前に1回そのフォーラムとかヘルプ検索していただくと結構あの答えサクッと解決することが多いんでまあもう急いでる方は1回検索されてみるっていうのをおすすめします。 なるほど。ぜひ、よろしくお願いします。僕らもわかんないとき、原作して答えを探すかだけ結構わかったりす。あするので、そうですう。なるほど。はい、あ、過去なんて書いてたっけなっていう。なるほど。今日も、ぜひ、この後、皆さん、みんなでみ、みんなで一緒に見ながらコアラも書いたりすると面白いかな。<笑><笑>コメントが一気にあの9個つくみたいなの。<笑> ぜひ、なんか、あの、なんか、気軽な感じ で, ですよね。なんか、まあ、本当にでも、ツイッターなんかでも、あの、緩やかに、このフォーラムのコミュニティ、前は、おそらく一回も会ったことないみたいな、それぞれが会うこともほとんどなかったんですけど、こうやって、まあ、みんなで、あの、会ったり、で、ツイッター上でのやりとりなんかも結構、あの、頻繁に行われたりするので、なんか、本当にそういったところに皆さん入っていただいて、そうすると、 なんてんていうですかねよりコミュニティが、なんていうんですかね、どんどんあの機能していって、いろんな質問があの、フォーラムに来なくても、いろんな知識が得られたりなんかすると思いますので、まあ引き続きですね、そういった感じで、まあ、フォーラムを楽しんでいただけるといいかなと思います。じゃあ、そんな感じで大丈夫ですかね。大丈夫でしょうかそういえば、今年の振り返りみたいなスライドを作るの、すっかり忘れてましたね、僕は。 うーん<笑>確かに。じゃあちょっとなんか、ね、よかったら皆さんもあの言っちゃいけないこととか特にないので、僕のなんか今年の検索に関してあの印象に残ったことを一つ。<笑>うんん<笑>どうでしょうか。一つです。出てきたか。 サーチコンソールが新しくなった。なりました。なりましたね。MFI のロールアウト。MFI、いつ来るのかって言われたら、まだあの終わってません。<笑>スピードアップデート。スピードアップデート。ーあージョブポスキー。ジョブポ ス, <笑> ス, <笑>スキー。今年、構造化データが、やっぱりなんか市民権を得てきたのかなというふうには感じました。あ、本当ですか。えーえー おかわ い, いかがでしょう後 ろ, の後ろの方の方か。いや、後ろ向かないでください。4月にない<笑><笑>こいれちゃった。もう、藤五郎さんも一つ、二つぐらい言ってますよね。<笑>確かに、一つ言ってたのに<笑>あ。でもなんか、フロントエンドの切り分けみたいなところが結構こう普及してきた感じがします、ねうんあ。本当ですか、うん えー、実感としてあります、うん、うん、そういう話を聞くようになった。ええー、なるほど。現場でね、現場 で, 現場 で, のそうです。えー。面白い。おいかがでしょうか s c r うかの検索結果上にいろんな答えを返す機能。それこそマイビーネスだったり、ジョポスティングだったり。 あの手のもが増えてきて Google がなんか競合サイトになるなかったか多いのコメントで<笑><笑>伊藤さんとかでいかがでしょうか8月の上旬にあの大きなコロナウイルスが出てたの で,、うん、で結構落ちたサイトとコロナウイルスにもあのお勧めいただいたので なるほど。<笑>変わっです<笑>あ、それもあの、あえてここでは特に言及<笑>しませんが、<笑>はい。あのはい、<笑>いかがでしょうか村山さんとかはどんどん言われてしまってたので、<笑>あるとすれば、p a サイトのことがインクスできるようなて。 フィルスとかがされてきたいダイナミックレンダリングとかされたりもう実装されたりし て, してる方っていらっしゃっうあ<笑>実います、あ<笑><笑><笑>まあ、確かにあのその辺はですねまああの 名前出しても言ってますけど、まあ、あの僕らの マ, マーティンって、うんまあ、メンバーがいて、まあ、ジョンとかゲイリーとかと同じオフにいる。まあ、彼がすごいあのその辺を中心に進めたりしてるんで、まあ、そういうメンバーが入ってきたのもすごく大きいかなと。まあ、彼が入ってきたからできるようになったわけでは全然ないんですけど、まあ、よりあのそういったワークフローっていうのがあのスタンダードになってきてるので、やっぱりそういったところをカバーして、 行こうとしてるっていうのは間違いない事実だなと思います。これで大体皆さんどうですか。カンナさんどうですか。あ、私ですか、はい。私はですね、なんか今年になってアンプだったりとか、うん、まあページスピードだったりそういうまあフロントエンジン系の質問とかもあの見受けられるようになってきて、あのなんだろうウェブマスターと開発者が近しくなってきたのはいいことかなって思いながら 確かにちょっとそこの切り分け点、すごく面白いなと思うんですけど、うん、なんか、あの、そうですよね、まあ、いわゆる、まあ、開発者っていったときに、どこまで指すのかって、ちょっと議論があるかもしれないですけど、通常の、少なくともウェブマスターであったり、SEO の方と、開発者の方と、また、これは本当面白いなと思うんですけど、例えば制作、ウェブ制作みたいな世界と、うん、あのアクセス解析みたいな世界と、なんか緩やかにみんなデジタルマーケティングとから デジタルマーケティングはまあさらにすごい遠いと思うんですけど、ね、なんかすごいそれぞれの切り分けがある中で、ただそこがすごく近づいてきてる気がします。やっぱりなんか、あのその辺は確かに今、僕の今、地方でお話ししたりする内容も、 今年の夏、秋ぐらいまで、例えばモバイルファーストインデックスの話であったり、新しいサーチコンソールの話であったのが、もうちょっとモバイルファーストインデックスって、うん、タイミングでもなくなってきたので、<笑>まあ、ページスピードインサイトですから、うん、割とやっぱり技術的な話に少し寄ってきてる感じがするので、うん、やっぱりそういった傾向っていうのは、ここ最近ちょっとやっぱり感じるかなと。でも僕の、僕としては、あの今年の<笑>、あの、なんだろう、印象的なこととしてはあの、 グーグルダンスが2回できたっていうのが<笑>。地味にですねあの、東京で3回やったことであの、覚えてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、東京でばかりそういうイベントを開催することに対して、不公平だっていう声をいただいていた声にやっぱ答えたいなっていうのはすごく頭の片隅にあって、ただ、その方がどこの地域の方か分からないんです、す<笑> そ, その方に答えられたかどうか分からないんですけれども、 東京だけじゃなくて、やっぱり大阪でもやれた、しかも実際、大阪からたくさんいらっしゃったし、はい、で大阪の方をライトニングトーク、大阪の方もたくさんライトニングトークのスピーカーをしていただいたりですとか、そういったことで、やっぱり、あのやっぱり全員あの、希望した方全員、皆さんを招待、ご招待することはできなかったんですけど、まあ、大阪でも開催することができるというのは、やっぱり 一, 一つ良かったかなと思います。 プルプルダンス以外にもね、あの地方、いろんな年、回られましたよ ね,、はい、ね、今年。そうですね。またあの来年もいろいろ、今、本当にいろんな話がですね水面下で動いてるんで、楽しみにしていただければと。今年もあの広島、鈴木さんと一緒に行ったりですとか、いろいろあったので、まあなんかフォーラムの皆さんも、なんかフォーラムのあれで、何か、まあ、イベントは無理かな。<笑>な<ん>か<笑> できても面白いなと思ます、ねまあ、ぜひですねまた来年あのちょっとあの通常のモードに戻すと本当に来年結構ですねもう来年の中盤ぐらいまでいろんな話が来たりしてるんですけどえっ、ー、と多分僕があの行きたいなと思ってる地域で言うと例えば東北の辺りですとか行きたいなってすみませんあの個人的に旅行として行きたいっていう意味ではなくて<笑>まだ行ったことのない地域は結構やっぱ行きたいなと思ってるので東北 あとはやっぱり、あの、富山、金沢以外の日本海側、あの、ほんと鳥取とか島根とか、あちら側に至るまでの日本海側は全然あれですし、あと四国は、今年、あの愛媛、高松と行け、高松じゃない、えっと、高知と行けたので、えっ、ー、と、なので徳島、香川。でも香川は昔行ったことあるんだな。じゃあ、あ<笑> まあ い, いや、なんかまあまあ、その四国。はい。あと何だろう。でも、あと意外にも、千葉、千葉、神奈川、千葉、神奈川、埼玉とかないですね。北海道は、あの、あるんです。去年行ってるので。あなので、北海道は、あの、もういいかなってわけじゃないんですけど、<笑> あ, のあの、北海道はですね、いろいろあの話もあるのであ、まだ決まってないですけど、という感じで。 なので今、名前を挙げたような地域の方、あと、あの、岐阜とか、あの、中部東海エリアっていうんですかね、あの辺の地域の方も、愛知県は結構あるんですけど、まあ、三重ですとか、まあ、三重は今実は話は進んでるんですけど、まあ、あの、岐阜、そうですね、やっぱあの辺りはほとんどないので、ちょっと、まあ、なんか話があるといいなと思ってます。 っていう遠回しな、はい、そうそですね、はあ、結局また今回もイベントや告示をし、は、て、あ、<笑>しまいましたが、はあ、どうですかね他に特になければ。はあ、そうですねちょっと30分ぐらいちょっと雑談的に<笑><笑>、まあ、でまだ26人見て25人か見ていただいてるので、まあ、ぜひですね、はい、また来年も引き続き頑張りたいと思いますので来年ちょっと思ってるのは時間短くして頻度を少し増やそうかなっていうのを少し思ったりもしてて。 あと100、100% 僕たちの問題なので。マジですね、<笑>それが、<笑>皆さんそっちの方が嬉しいんですかね。アンちょっとなんかそこはあのいろいろちょっと試していきたいなと思ってますはいまた来年もよろしくお願いいたします。では最後に、えー、次回の Webmaster Office Hour は、えー、1月後半、来年の1月後半を予定しております。はい では皆様、良いお年をお迎えください。はい。というわけで皆さん、どうぞ良いお年をお迎えください。どうも、また来年お会いしましょう。<笑>